ごはん待ち、つけた。 you <laughs> すみません、皆 な, な, な,、ねね、<笑>なんでも気付いてる。<笑> 26. はい、赤い丸いやつ。